れどもほうが商店の皆さんですはいほうはねあの目が出るっていう目もゆる方うがそして笑う点と書いてほうが商店の皆さんでございますここであのご挨拶代録させていただきます尾物川町のよさこいチームほうが商店です今日は少ない人数ですが元気パワーを皆様にお届けしますよろしくお願いしますと 一言いただいております人数少なくないよ大丈夫だよ私たちの何倍いるんだいはい何倍も元気に踊っていただきましょう邦賀商店の皆さんよろしくお願いします はいありがとうございました邦賀商店の